今回は iVision にクロマカムを導入する方法を説明していきます。まず、インターネットでこのようにクロマカムと検索していただきますと、このようにクロマカムパーソナファイとありますので、こちらをクリックいたします。そうしますと、パーソナファイのホームページに飛びます。こちらで購入する。 という項目と無料体験という二つの項目がありますので、今回は購入するというボタンをクリックいたします。隣の無料体験ですと、1ヶ月間無料体験することができます。こちらの購入するというボタンをクリックしていただくと、はい。このように、 クロマカムの永続版が 29.99 ドル、日本円で現在ですと約3100円で購入することができます。次へを押してアカウントの作成をします。そしてお支払い情報をここに入力します。 そして最後確認を押しますとメールで ID とパスワードが送られてくるようになります。続いて p e r s o n イ f のホームページに戻ります。ここでダウンロードと書いてある項目の中のクロマカムを選択いたします。はい、このように Mac ク用 ChromaCam クと Windows 用 ChromaCam。このように2種類ダウンロードすることができます。今回は Windows 用 ChromaCam をダウンロードしていきます。インストールができましたら、このようにサイ ン, イン画面が表示されます。ここでメールで送られてきたユーザー名とパスワードを入力いたします。入力が完了したらログインをクリックいたします。 はい。そうしますと、このようにクロマカムの画面が開かれました。最初に設定タブをクリックいたします。こちらの設定タブでカメラデバイスを選択いたします。続いてプレビューをオンにしますと、はい。このようにカメラが表示されるようになりました。ここで背景をこのように 瞬時に合成することができるようになりました。写真を追加したい場合は、こちらのプラスタブで、このように追加することもでき、もしくは、このようにドラッグして追加することもできます。消したい場合は、こちらのバツ印をクリックすると、消すことができます。 クロマカムの設定が完了したら、続いてアイビジョンを開きます。アイビジョンにログインをし、環境設定を開きます。環境設定の中のビデオという項目の中から、カメラの中にクロマカムと表示されるようになりますので、こちらの クロマカムを選択いたします。はい。そうしますと、このように、クロマカムで合成された状態で、アイビジョンに入力されるようになりました。 このようにクロマカムを使うとアイビジョン上でも背景を気にすることなく簡単に合成をすることができるようになります。以上で説明を終わります。